イルはサド2019 2010 9 2 1 0年に千葉市で産声を上げてから初めて今年は歌衣装、えー、振り付けもチーム内で作り上げました正真正銘メイドイン飾り鳥となっております大江戸ソ、えーランでこちらで皆様に演舞を見ていただく喜びと緊張を感じながら精一杯演舞いたしますどうぞご声援のほど。 よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます見上げた月に君を思い、千鳥なつこれ君を呼ぶ。いっ 傘の前に。 会場の皆様に大きな声でお礼申し上げます。